はい、太郎です。<笑>今日使うものはこちらでございます。ニベアニベアパックを続けると肌が白くなる。肌がね、すごい顔が黒い人でも白くなるっていう、まあ継続して使うことでなんですけれども、肌が白くなるっていう情報を得たので、今回はね、ニベアパックを一回やってみたいと思います。実際ね、ちょっとニベア、ニベアクリームって結構ね、あの、保湿剤的な成分があるので、結構油っこいイメージがあるので、実際自分とか使ったら次の日肌荒れしちゃうんじゃないかなって結構思うんですけど、ちょっと一回、 回ね、まあ買っちゃったものは買っちゃったんでやってみようかなっていう感じでやっていきたいと思いますはいということで前回の続きのままメイクをしたままなのでまず初めに僕のこの顔からすっぴんになる瞬間を見ていきたいと思いますよてだーん、うん、はいということでこんな感じになってしまいましたきついきついきついきついきついきつい、えー、はいということでニベアパックのやり方としてまずホットタオルで顔を、えー、1分2分温めるということで あっちーな電子レンジで温めたんですけど熱すぎる熱すぎるはい温めますはいということでそれでホットタイルを塗ってまあ顔顔の毛穴が開いたと思うんですけど開いたらまあ、二部屋を全体的に塗っていくみたいな感じですね いやすごい初めて使うニベア初め社長が炎上してたけど手で結構多めに塗っていきますどんくらい塗るのニベアパックってちょっとマジニキビんとこに塗ったらやばそうこんなん塗るのお前ババるッ なんいるのこれこんないる？こ、は、と、い、で、ね、こんな感じで塗ったら塗ったらまあ10分15分放置するみたいですその後落として終わりみたいなんですけど後々この1回やっただけでどんくらい白さが変わるのかちょっと見ていきたいと思いますバイバイはいということで、えー、っと今10分から15分くらい漫画を読んで時間を潰したのでこれから落としてくるんですけどもまあ今こんな感じです、まあ、塗った当初より白さが 染み込んだというか薄くなった感じがしますね。はい、こんな感じです。丁度落としていきたいと思います。ふよっはい、ということで今落としてきたんですけど、まクレンジングで結構半分くらい頑張って落としたんですけどこんな感じです。うん、まあなんかね、結構肌自体しっとり肌になったとっいうか、いつも結構乾燥しがちなんですけど、ま洗った洗った直後とかすぐね乾燥してすぐ。 乳液とか塗んないとダメなんですけど今はねすごいもちもちした状態になっておりますまあ白さなんですけどなんかこの画面で見ると全然白さは変わってないなって感じなんですけど、まあ、鏡で見ると、まあ、多少白くなったかなって感じですね多ねニキビとかには良くないので実際リベアパックとかはあんまりやらない方が 僕, 僕みたいな肌質のタイプはあんまりやらない方がいいのかなって思いますけど まあなんかね、継続して続けて肌 が, 白くなっ肌が白くなったっていう意見を何人か聞いていたので、まあ、使っやってみる分には肌質が合う方はやってみる分にはいいと思います実際乾燥肌の方とかリビアとか実際いいと思うので使ってみたら乾燥しやすい時期なので使ってみてはいかがでしょうかとは思いますのでぜひ使ってみてはいかがですかはいということで今日の動画を終わりますリクエストとかあったらコメントでくださいタロウでしたバイバイ 僕の楽しみは、you